えーとね、ブラック解放同盟全国連合会からまたお手紙が届きました。前回私が回答したのが3月15日なんで、もう10日ぐらいでね、次のね、質問が来たんです。次元車宮部達彦への公開質問状4ということで、内容を読んでみたんだけども、あのね、前回僕が回答したことについて、何も反応がないんですよね。で、しかもなんか文体が変わってて、明らかに別の人がこれ書いてますよね。 あのねこの公開質問状っていう風に出して、人に回答を求めるんだったら、その回答について何かしらコメントしてから、次の質問したらいいんじゃないかなと思うんですよね。何のためにその公開質問状を送って、私に回答させてるのかっていうのがわからないんですよ。だからそういうことを続けるんだと、僕もちょっとこんな真面目に答えるべきなのかなという風に思ってしまいます。でそのの内容なんですけども起は部落受信と認定されるのが嬉しく で仕方がないようですが、以下のようなこんなことにもお答えください。世間では部落と認定されても何の得にもなりません。えーとね。何の得にもなりません。って言うんだったら、えー、全国連さんが東大阪市からもらった3000万円。我々は何なんですかね？税金から3000万円もらって何の得もしてないってことなんですか？で、あれもその部落の団体だからっていうことでもらったお金じゃないですかね？ で、エセドア行為ってありますよね。これはもう行政なんかも認めてることなんだけども、その部落と認定されて得するからエセドア行為があるんじゃないですか。えー、例えばその、熱海の土石流とかね、千葉の森のなんかでも明らかになってるけども、 ブラックというふうに思われることで明らかに行政の許認可とか通りやすいじゃないですか。で、グレーなことをやっても見逃してもらえてるじゃないですか。だからブラックと認定されることでね、得してる人はいっぱいいるんじゃないですか。で、記念はどのような理由からブラックと認定されたいのですかブラックと言われるのが、言われるのがそんなに嬉しそうなのはとか書いてるんだけども、まあ正直言うと僕もブラックと認定されたことで得したことはありますよ。えー、グーブログってあるでしょあそこに僕ね、 あの大阪のブラックマップを載せたことがあるんですよ。あの、解放同盟の関連団体がね、出版してたやつを。そしたらね、もう1日2日で消されましたからね、ブログが。だったら、じゃあ、ちょっとね、2、3日後ぐらいに、ブラック解放運動団体を名乗って同じことを載せたらね、もう何年も消されなかったですね。 だから、部落ということで、得を、得をするっていうのは、これは間違いないです。この表現の自由の問題に関して、明らかに部落というふうに認定されることで優遇されます。そうすると、私みたいに、この上蓋とかね、出版物なんかで情報を発信する立場としては、得なんですよ、うん。そういうことです。うん。これ書いた人は全国連の中でのね、お金の流れとか、お金の流れとかね、そういう事情とか、 知らないんですかね。まあ知らないならそれはそれで幸せなことだと思うんですけども、えー、次に基本的な問題ですが、ブラック出身とブラック住民とでは運命の差があり、性格が全く違います。起源がブラック出身を名 乗, るの名乗るのであれば、自分がこれまで生きてきた中で、ブラック出身を理由としたどのような差別を受けた体験があるのか明らかにされたい。ということで、 いや、なんか親戚関係とかね、父親の父親、記念から見たじいちゃん、じいちゃんはどこの部落で生まれてるのですかとか言って、いろいろね、根、ね、掘り葉掘り聞いてるんだけども、兄弟姉妹とかね、いや、そんな親戚がね、どこで生まれたとかね、そんないちいちね、戸籍取ったりして調べてないしね、そんな何世代も前にも、 普通は調べないですよ。私に限らず。そんなことをいちいち調べないし、こう解放運動に参加してる人もそんなことをいちいち調べてないんじゃないですか。だからこういう質問をするっていうことが非常識だしね。そもそもなんかこのじいちゃんばあちゃんとかいう、なんかこの言い回しもなんかね、なんかちょっといい大人が書くような文章なのかっていうふうに思いますしね。 でね、東京とといいいえば人口移動の激しし都市ててよく知られています東京で東京出身と言われるためには3世代続けて都内に住み続けていた人に限られます要するにたまたま都内に住んでいるだけでは東京出身とは言えないですって言うんだけどもいやそんなことはないでしょ別に1代でも2代でも東京出身は東京出身ですよそれはなんかその3世代住んでこそ江戸っ子だっていうなんかそういうね、まあ、ある意味ネタですよね そういうのと混同してないですかあの、なんかその、あくまでネタとして言われてるようなことを真に受けてないです。いや別に、1世代でも2世代でも東京出身は東京出身ですよ。なんか、ありもしない勝手に自分の考えたルールを押し付けられてもね、そんなこと知らないですっていうふうに言うしかないです。あなたが間違ってないですかね。で、それでね、いや、この先読んでみて、いや、すごいなと思ったんだけども、 念が1人だけで1台限りでり部落出身になるとということは 100% ありえません。ただいまの貴殿は役所が童話対策事業を進めるために童話地区指定をしたその線引き内にたまたま住んでいたことがあるだけであるのは言うまでもありませんこうした人たちはぜ現在では全国で3000万人はくだらないと思われます3000万人はないと思いますよせいぜい100万人200万人そのぐらいじゃないですかね 全国的に部落の昆虫がものすごく進んでいるからです世間から部落と言われている地域に土地代が安いからという理由から移住する人たちは全国的に見られる傾向ですそうですねだから部落差別なんていうものはもう解消してるんじゃないですかで、しかしこれらの人たちは部落出身ではなく単なる部落在住者という存在です在住者には部落出身として差別されてきた歴史はないでしょう あなるほどね。なるほど。ブラック解放同盟全国連合会さんは、例えば地元のね、ブラックに、まあ、そこを選んでね、よそから来てくれた人たちに対してね、そういう見方をしてるんですね。あなるほど。単なるブラック在住者なんだと。ブラック出身じゃないんだと。 そのまあ、同じ自分たちの地域に住んでいる人たちをねああいつはブラク出身なんだあいつはブラク在住者なんだっていうふうにそういうふうに見てるんですね全国連さんはものすごい差別的な団体ですよね全国連さん、うん、差別してますよね全国連さんなるほどわかりましたこの文章はねぜひねいろんな方に見ていただきたいと思いますで そういう点についてね。まあ、一応ね、僕は回答しますよ。あの、後でね、これ文書として回答します。で、できれば全国連さんね、えー、YouTube でね、このイン、オンラインでね、討論会やろうかと思うんですよ。討論会やりませんかこうやってね、この手紙やり取りするのもいいけども、やっぱり無駄だと思うんですよ。やっぱり映像でね、討論会やった方が、いろんな人がね、この見てね、楽しめるしね、理解も深まると思うんですよね。 うん、だからぜひ逃げないでね、討論会やったらいいんじゃないかなと思うんですね。一応それもね、お手紙で一応書いときます。ということでね、ぜひね、お願いいたしたいと思います。あの、全国連の方、多分この YouTube もご覧になってると思いますので。ということでね、全国連さん、ぜひね、この討論会に応じていただけることをあの期待いたします。ということで今日のね、えー、ご報告でした。